はい。4週目、6回目のビデオです。これが最後のビデオです。はい。今週の課題は、私が作った宿題をまず4つ全部やってみること。そして、それをやった後に、ね、あの、課題が最低1つは入ったスライドを提出するということでした。ね。はい。えー、これまでに、ね、 1234つのビデオを出しましたねありますから自分が作りたい課題最低1つはね何か課題を作ってそれをスライドにつけて提出してくださいはい全部見なくていいですからねはいはいいつもと同じですねはいパドレットで URL を教えてくださいそ し, そして最後の面談の日を決めてくださいはい では、ここまでお疲れ様でした。最後まで頑張ってください。はい、さようなら。